ルレッティ・うことねやご機嫌な天気だここが俺のアジトだといっても俺一人の持ち物じゃねえ

こいつらが俺のダチだ元矢屋さんの席一番古い相棒元ボクサーの野口あだ名はゼロ戦元風天のおとぎ結構色っぽいな男がいね俺たちの商売あとでわかるさ主庄例のコロガルの一件だがな今日あたりは山田ぜ取引現場を押せやらもうこっちのもんさ電話があったよ

帰ってる。いや、でもお待ちいただくようにとえ、うんはあ松見はついねまあいいだろう待たされたかって今さらメンツにこだわる仲じゃねえよいしょはあ、なサラリーマンどもに見せてやるてや

だなやつら失礼ですがご商売は。へへへかつあげやよ。えっどうしちゃいますと恐喝さ恐喝

上げのことは三つあっ仲間を増やさないこと無理をしをしねえこと一度かつ上げているものに乗ってを出さねえことそのとおり仕事は面白いほど順調だおったらいた問題この世の中外面が綺麗になりゃになるほど中身はどス黒いってやつは増えていくお客さんが丸で富士ねねいい時代だまったく

高度経済成長万々歳だね。

全部不安でだわはい恋しい水原夏子様身元あなたを夢に見ます<笑><笑>あなたは僕のために生まれてきたような人

いろいろ考えましたがやはり2人は結婚するのが一番いいと思いますあバカじゃねえかかあ水原夏子は俺の女起きなさいよトブネズミ起きないなんだ出てってよゴ ロ, ゴロゴロゴロゴロ寝てばっかりで、あんたの顔なんて二度と見たくないわとっとと出てってよ

あんたが一文なしでここへ転がり込んできてからもみつきになるのよそりゃ最初のうちは私だってあんたが可愛かったし割としっくり言ってたわだけどそういつまでもゴロゴロされてたんじゃこっちだっていいか減頭に来ちゃうわよここの部屋代や生活費だって全部私が持ってんですからねふっなしだったよな俺もあの頃。<笑>

えい、え、こらしてよパッタクバカバカしい時代だったぜ

組織をんだうんコールガールを使った大掛かりな恐喝組織よし分かったすぐ行くもうちょっと待っててやりて い, いけどよ仕事じゃしゃべえなここが男の連れとこだ

あの味100万はあるな。

初めからついてなかったんだ<笑><笑>昼間同棲してたマミと別れちまったのはケチのつき始めだったのかもしれないただでさえむしゃくしゃしてたのに店やたら忙しかった<音楽>すまないけど俺の代わりやってる目が冗談言うなよこっちも精一杯だ頭いっぱいだ頭痛いんだ腹も痛 い, いし熱もある死にそうなんだ頼む

ちょっ、慌てられな い, い。今日は何本入れたんだ。ええ、サンダースまでとぎゃしたよ。大すぎゃしないか。ない、どうせ、ここれ来る客なんか、少しの味の分かるやつなんか、いやしないんだから本物飲の飯じゃ、もったいないっすよ。

黙ってるとは限りません。おっバカなこと言っちゃった<笑><笑><笑><笑>っゃ。バカだ。ちょっと考えてみたらすぐ分かるこっじゃねえか。酒屋がいいや、その酒屋に酒を売ってる俺たちみたいな連中がいるってことからやな。ほら、別にある、あの、いげ。<笑>水だけ作ろうと、闇酒をろむと、みんなが満足すれば、それでいいじゃないか。

お目みたいなチンピラが顔を突っ込むことはねえんだよ分かった分かったから聞いてんだ演、うん、信じろ

なんでさなんでってお前下手に手出しは片割れなり者じゃ済まねえぜ面白いじゃん一人片割にするのは簡単でも四人となり向こうだって骨が折れるよ面白いじゃん第一そいつら偽だけ作って闇で流してる後ろぐらい連中なんだろそこんとこうまくつつきゃ金になるよ10万ぐらいにゃね10万か悪かねえな

やろうよおーし、一応ぶちかましてみるか、うん、ジュン、移動はねんな当たり前よあるはずねえだろおい何するんだおい、何するんだろおいうだろうお前ろこいつをよく見てもらいたいな、こいつを散歩すんなよ、何どうしたの何するんだ警察を呼ぶぞ

どうどう だ, だ、呼んでもらおうじゃねえかよ。何もかも全部ぶちまけてやるからよ。あ、うん、あ、俺が呼んでやろら、俺は。おお、穏やかに。穏やかに話をしよう。よし、おやさんよ。いくらだしあんたを殴らしてくれ、えー、そこで真相になったら、俺の弟見てによ、うん。弟だって、ね、そんなはっきりしろ、はっきり言うんだよ。どうなんだよ。百万ぐらいも出しゃいいのかよ。<笑>もっとも、こっちは貧乏だからさ。十年月賦になるけどね。

五十万かええ、あ十万十万で手を打ってくれそれ以上はろうだから手を打つ前に一つだけ電話してもらいたいところがあるんだどどこにお前さんにインチキな酒を売ってる連中よか減な俺たちが親玉に会いたがってるってな

てめえたちか陳形なゆすりやってないやこいつの治療費ぐらいはもらおうと思いまして<笑>俺は今面倒なこと控えてんだつまらない痛いたことは起こしたくね今度だけは出してやろう10万だ不足はねえな<笑>そりゃもうおいもらえよけえんな二度とけんやったら消すぞ<音楽>

どうだった？おっはあ、<笑>こんなはしたがよ、ね。結構ありがたかったもんだぜ。可愛かったよな。俺たちも。<笑>

れが始まりだった俺たちのゆすりや関与すげえ人だなうんざりするほど嫌がるぜこの連中の金全部剥がしたらいくらになる100万1000万1億だけどそんなになるかそれにしてもすごいだろうねどいつもこいつも結構楽しそうだぜろくなことしてやしねくせによ

こいつらみんなどっかに弱みがあるんだぜ人に知られちゃ困ることはよ人の弱みにつけ込むかおもろいじゃ俺たちが銭に儲けるには一番だカツアゲか悪かねえ商売だな

次分かってるって。

違います。いお名前とご職業をどうぞ。あ, あ、赤木モーターズ会長の赤木。ご連絡先の電話番号。これを使用しないのかよ。快速でございます。四二二の五一五一。四二二五一五一。少々お待ちください。

でございますただいま出ておりますけどどちら様でしょうか失礼いたしました。

으음

バカにしようもてこりゃこりゃどうもわざわざこんなところへお呼び立てしまして来たが。

俺が忘れてもらっちゃ困るな。

お前の方で俺に脅しをかけてきたんだぜほら、うん、<笑>それでどうする気だいちょっとそこまで付き合ってもらいたいんだ俺を誰だと思ってやるんだいおめえのようなチンピラケ<笑>チンピラで悪かったな<笑>さあガタガタ言わずに付き合いな、ま、しはしゃまえほらほらほらほらほら

お早く降りろよ。いって俺をどうする気だバラすだけさ早く降りやまへ、はい、この野郎

してからそいつを海へ捨てちまうんだよ。なるほど、そいつは上や。やよし、それじゃあ俺がドラム缶を探してくるぜ。

この毒に古文が見たら驚くぜ。助けてくれ。手目<笑>の持ってる冬場。全部いただくぜ。すげえぜ、どいつもこいつも。こんなに見せつけられたんじゃやんなっちゃう。

こいつを元にしてよじゃんじゃん焼き増しそれは儲かる一方だぜいそいつはまずいなどうして1回や2回ならいいだろうけどよ3回4回となりゃ恥も外部もなく札にかく米やつも出るだろうそれよりはあっさり根が織り付けて毛りをつける方が安全だ金だって焼き増しなら1本につき10万か20万それも毎月ってわけにはいかねえ根がなら

100万はふっかけられるそうと決まればさっ早速始めようぜブルーフーリュムのセールスってわけだ<笑>遅かったわね待ってたのよせっかくの花はつぶやきはそんなもんで困っっよ悪いやつ<笑>

やっと取れたねよ、二日間の休み。本当楽しまなきゃそうしちゃうわ。よした、た<笑>どこ行こう。箱根の別荘。そこには誰もいねえの。いないわ。私とあなたは二人だ。<笑>こいつはご機嫌だ。<笑>いうことね。いい女だよな、やっぱり。こいつと知り合ったのは三月前。はい<笑>

一つっていてとあたしの体が欲しいのそれともあたしのお金が目当てごめんなさいあたしこのひどいこと言うつもりじゃなかったのお願いそっと出て行ってねとそっと閉めてガチャリ

ッオーケーサインですよ、伊沢さん。

どうしたのいいのかい俺みたいな揺すりやと、しょうがないでしょフルムを返してもらうためには

そんなに世間が怖いかね。あんたたちとは違うわ。乱暴にしないでね。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>見てしゅ。ここがあなたと私の近くの後ろよ。けえ。こいつはいいや。

ランダラランダラランダラランダラランダラランねえうん少し寒いわね大丈夫すぐに暖かくなるさ

努力なんて気取な<笑>

うく

ったらまた何か思い出してたのね悪い癖だわあなたの過ぎた昔を思い出すなんておじいちゃんのすることよバカえ何にも思い出しちゃいねえよ

行ってみない私と一緒にどこへあの海の向こう何しにわからないでも行ってみれば何かがあるわ何かって何かって何かよここじゃ私たちの手に入りそうもない何か自由っていうのかしら自由ならここにもあるじゃないか少しばかり腐って据えた匂いのする自由だけどはッ は, は。

ああダメよ勉強にならないじゃないだってキスするって書いてあるじゃねえかバカ<笑>どんな野郎だい君とキススんな焼<笑>ける<笑>芝居なんてクソぐらいだ

誰かだ今頃おときどうしたってんだ一体ゼロ戦のおやじさんが死んだわ

それも変な死に方なの横浜の岸壁に死体が浮かんで昨夜べ何回も電話したんだけどどうしても行くのああ行かなきゃならねえ。

何起こってゆうべなぜ電話出なかったの

親父さんに間違いはないなこいつはただの歴史と違うんだ殺しと歴史の違いは肺を解剖すればすぐに分かることだ肺の中に入っている水の量が違うからなところでお前親父さんが役をやってたこと知ってるか

キャンプを飛び出しちゃってよ去年浜で見つけた時は変な連中と付き合っていたそいつらペイの売人だったんだそれで俺はなんとか親父に足やらせようと思ってよクソ親父は奴らにやられたんだ席。浜でペイ扱ってんなどこの組だ俊正子おめえいきにいきに奴らの組織はバカでかいんだぞおめ

俺たちはどうすることもできねえよゼロ先よ俺はやつらへの浴衣を知ってい決して甘がねえ組に関係してたとなると足を洗えていて持ちかけようものなら預けされて当たり前なんだみ皆 よ, なよこんな汚い土具に浮かんでたんだぜ

ゼロ戦親父はとにかくさこのまま泣き寝入りってのはだらしがないね

米の組織を握ってるのは長三沢っていう一家だよ先頭<笑>の眼鏡をかけているのは長三沢隣にいるの大台の小森ってうんだ見当はあの辺かなよしどっかかろうぜ

親父の仮敵だ俺一人にやらせてくれよよかろう手迎えたかったら遠慮しなくていいんだぜ

しまって。

こっっちだってに終わらななきゃならねえこいつなんざ法律ってやつを使ってさずにやらせりゃそれでいいのさそれじゃ俺の気が済まねえんだよ手のせいいくら俺たちでも殺しまでは付き合えねえそうだ俺たちは殺し屋じゃねえカツアゲが専門なんだそれじゃこのまま俺に引き下がれって<笑>バカ

それほど俺たちは甘くはねえよさっきこいつはヤグの取引がどうとか言ってたろうそいつを戦うってのかああ悪かねえだろヤグの取引ってな奥の桁だからな

さんはまだかはあまだ5分あります、うん、来たよ来たよ長見さんはもういや取引の相手だけだよしお連れだよし

取り行くぞちょっと待ったこいつの女やつらに辛い知られたがね後々毎日ってことあるとまずいからななるほど<笑><笑><笑><笑><笑>よし行くぞ

の儲けよでもさゼロ戦は気が済んだろ あ, あでもよみんなに無駄骨折らしちゃってよまあいいさ敵討ちで銭に儲けだったって話は昔っから聞かねえよ

の一件から一つきほどして俺はあるケチな仕事の金を受け取るためにホテルロイヤルへ来た。

ことでしたいや何でもない何でもないお世話になりました君ちょっと失礼だなあんた犯人の顔見たんじゃないか

どう言われてもお役に立てねえなそう言うなよ村木奥中吾郎こいつとは何度かネタをもらったりやったりしたこいつは俺の昔なじみなんだつまり俺の花形記者時代の競争相手ってわけだまそういうことだ聞かせてくれるか本当にちらっと見ただけなんだああ金馬だった金バそれだけじゃな何者だよあのじいさんあれが遠藤康介だよ

数百億って資産を誇る氷菓子だ数百億もう一人バカに偉そうぶつてやろう噂ぐらい聞いたことがあるだろ正解の黒幕水野心臓だ水野あれらかあああの二人がここで密談をするという情報が入ったので来てみたんだあんたもその口らしいな何を狙ってるんだ

どでかいい山みたいな口ぶりだ<笑>商売柄いいんだよカツアゲ屋なんだよあれはほうしかもなかなか腕利きのなしかしこれはあんたらの商売のネタじゃないなどうしてこの事件の黒幕は水野心臓自身だからさ何水野はここをかしを狙わせてるってのその通りだ

あれは殺しが目的じゃなかったなああ単なる脅かしいや警告ってところかなどういう意味だどうしても乗り出す腹が手に負えない相手だと思うがねあんたの手になる負えるってのがいいそれほどうぬぼれちゃいないが俺は分野だから周りなりにも新聞という武器を信じてるのさ

そこがあんたと意見の違うところだったな<笑>じゃまたを。おうああてめえの仕事が信じられるやつは幸せだおい頼むから教えてくれよ礼はたんまりするぜ<笑>言い出したら聞かねえやつだ話はちょっとややこしいよ

半年ほど前保守党総裁イコール内閣総理大臣の選挙があったんだその舞台裏でな各候補の票集めのために20億近い金が乱れとんだもちろんその金は利権目当ての財界の連中が献上したわけだが藤原産業社長もその一人清水総理派の大田区の官房長官をつって遠藤康介から借りた7億近い金を土壇場でぶち込んだ。

おかげで清水総理は当選したんだがねなあ藤原は事業がうまくいかず献金の見返りに莫大な利権を保障するという官房長官所管つまり大田黒燃書というやつを遠藤に抑えられてしまったってわけだわかるか燃書の内容は立派な汚職だそれも清水総理の身体まで影響するでかい汚職だよ

もしこの事実がバレたら世の中は大騒ぎになるだろう<笑>だからこそ我が物顔で国を動かしている連中の何人かがあの氷菓子の手にある紙切れのおかげで震え上がってるってわけだなしかしよどうして総理派の連中は藤原とかいう奴の肩代わりをしてその年収を買い戻さないんだ総裁選挙で金を使い果たしているだろうし

あのエンドはいくらでも値段をつり上げられる立場にいるからね<笑>まあ以上で説明は終わりだがどうするどうするったってその大田黒年書とかいう借金証文みたいなやつを手に入れなきゃこれどうにもならないんだまそういうことだなだがよそんな恐ろしい証文をちっとばかり俺たちがゆすったって

遠藤はおいそれと私は死ねえだろうよそそうそれに万一手に入れたとしても必ず水野心臓が出てくるさっき見たとおりだ<笑>三宅が言ったとおりやっぱりあんたらの手には負えねえ相手かもしれねえなあんたたちはやっぱり確実に金になる仕事をやった方がよさそうだよ<笑>例えば

こんな手だ一人のケチな男が氷菓子遠藤の借金が返せなくなって女房子供をなたで叩き殺し首を吊った。

そんと も, も思わねえやつだろうがとにかくお前は命の恩人だ会うことだけはできるよ一応当たってみるのも面白いかもしれん<笑><笑>お邪魔しておりますいいよあんたかい

すまんが命を救ってもろうたお礼はできませんな事情は知らんでしょうがあの狙撃事件は単なる脅しだということが分かっているんでねそれぐらいは私も知っています知っているのはそれだけじゃありませんよ<笑>あんたもやっぱりゆすりやかね

ししかしこんなネタでは子供騙しもいいとこだ<笑>その通りですしかし私の本当の狙いは金よりもあなたの持っている大田黒年書なんですよなるほどしかしあれを利用するのは大変だよあんた前科は前科ありませんがわしはこれだけ<笑>このわしから見ても

とんでもない大きい相手だがそれはあんたが大きな相手だからこそやりがいがあると思うんですがねいやはや<笑>面白い人だ水野心臓にもできんことをあんたはやろうというわけか<笑>いやあんたを見たとおり水野の手下どもがわしの周りをうろちょろしておるしかしわしの身に何かあったらあれは出るべきところへす

と送られる手はずになってあるんで手も足もで<笑>これはあんたの場合も同じだがなほうおかえりか今日のところはこれで失礼しましょうしかし近いうちにきっとあなたの弱みをつかんで燃焼を吐き出させてご覧に入れますよヘア結構結構早くそんな弱みのネタでも見つかればいいんだがな<笑><笑>

<笑>遠藤康介戦後は闇ブローカーから出発闇金融の世界に突然現れたのが15年前その頃はもうかなりの財産を作っていた家族なしその他の経類不明目掛けは4人それだけじゃね要するに何かヤツの弱みが隠されていそうな時期のことは皆目分からねえってことじゃねえかよケロ自信たっぷりなわけだで、うん、どうする続けるのか、うん

あま り, 深入りするると出てくるぜ水野心臓の手下殿がよでも投げ出すのは惜しいねゆすりがいのある相手だよ今度のはだがよこう相手がつかめねえんじゃなとにかくもう一押しやってみようじゃねえか明日から交代で水野の屋敷に張り込むんだ。

も し, もし村木かつまらないことに首を突っ込んだな何誰だって、ね、悪いことは言わねえ手を引きなおめえたちみたいなチンピロのゆすり屋にはちっとばかり荷が重いはずだふせそっちはどういう推理の野郎か大方の察しはつくが文句があんなら会いにきな。

いっちで

私たちこれが最後なのよ新しい男か違うそんなんじゃ私結婚することにしたの相手はね昭和デパートの若い社長さんなのどうしてもって熱心にアタックされちゃって仕方なかったわ結婚してやることにしたの

もちろんお仕事続けるの条件にねその大したもんじゃないかそうねまあまあね彼の会社のバッグには正解や財界の大物がついてるんですってだから大きく伸びる可能性があるってわけねえ彼ったら結婚式はぜひスイスの山小屋でなんて言ってんのよ

ちょっとロマンティックでしょ<笑>あんまりペシャルと勝つあげに行くぜ<笑>でももう二度とあんたのような悪い人に会えないかと思うと<笑>悲しいわ悪い人か

悪い人って好き、ね、どうしたのもう会えないね。仲間が死んだそのせいかどうか俺の方ももう終わりにしようと思っていたところだった。そうだ。

うん、おきも聞いてくれお前たちがまだこの仕事を続ける気なら俺は降りてえと思うんだ今度の事件は俺たちの手に負えるようなネタじゃねえ関係ねえ雲の上の世界の出来事よその証拠にこいつを見ろあんな消され方をしても何の証拠も上がらねえじゃねえか

臆病風に吹かれたって笑ってくれてもいいぜだがお前がてめえの気分だけでこんなやばい仕事に突っ走らなかったらこいつは知ら な, なかったはずだ続けるのかどうしてもああおときお前も

そうねやめたらゼロ戦浮かばれないし水野とかいやつを飼ってるやつら豚みたいなじじどもヒいヒい言わせたら結構楽しいと思うよどうってことないかもしれないけどそうかお前たちがその気なら俺はもう何も言えねえお互いこうして人並みの暮らしができるようになったのにな

はあこうかおめえのもんにしろよしかしお前カツアゲやめてどうやって食っていくんだい今度は客で来るよすまねえなおい

今度みていなことはゼロ戦の中でたくさんだと、はああ

先日はどうもなんだ君か君がどうしてわしのこのまにやっと教科図のネタが見つかりましたんで何これですよどうぞそのまま助手席をお乗りください決して騒いだりなさらんように

何わしを殺せばあの年書は出るところへ出るそれでいいんですよどうせ取れなくてもともとだ何こっちはキャバレで便所掃除をやせた虫けら同然の男なんで大田黒だの水野だのって親方とは違うんで念書なんか明るみに出ても痛くも体くもありしねうまい汁を吸いそなったって諦めるだけでねおい待ちくれ金をやる金を

しれね、水野とああしかしあんたには猫に拒んというところかな。

何格が違うとでも言いていのかそれもあるがわしにはこういうものをどう扱うか十分な実績がある俺にはそんなものはいらねえ俺は俺のやり方でこいつを手に入れたこれからも俺のやり方でやっていくあんたがのし上がったように俺ものし上がってみせるぜ

なんて犯行しただけのただの紙切れねうんどうするすぐやるああ早い方がいいから、ね、相手はこの大田黒とかいうやついや水野心臓だな親方の裏の物事は全部やつが仕切ってやんだろうしゼロ戦だって奴の手下にやられた道そうね、うん、っいくら

5, いや1億1億どうせどっかの社長とか会長とかいうやつらが払いやんだ100億って言ったっていいんだが取れるギリギリを踏んだくってやるさ

ったもん水野<笑>あんたに仲間を殺された村木だ俺がここに持っている宝タ湯の念書を売りたいと思うんですがね

かかどうか遠藤さんに電話すればすぐに分かるチンピラの日遊びなら今のうちにやめろ大やけどぐらいじゃすまんぞチンピラはチンピラでも年少に言ってるチンピラですよ大やけどですまんねえのはそっちでしょ

売り値は一億。もちろんキャッシュの一回払い。受け渡しの日取りは追ってこっちから連絡するから、耳を揃えて用意しといてもらいたいですがじゃ<笑>待てませんな。念のために言いますが、この問い意はこっちの方が強いってことをお忘れなく。

もろいと思ったそれに分け前1億の半分こで5千万<笑> 3千万でもいいわやるよもちろん取れたらだ取れなくてもともと私は塾へ帰るだけほら帰らねえねえ俊やめたら今ならまだ

この時がそんなこと言うのか選ぶったやつらが相手なんだぜ考えてみれば今までは勝ち上げる相手が憎くてやったんじゃねだが今度は分かったわこいつを奥中のとこへ持ってって預けるんだ

奥中奴は元分野だから新聞社にコネがあるあいつを通じていつでも年賞を新聞にぶちまける体制を取っておきてんだそうすりゃ俺は思う様奴らを揺すれるし水野も俺に手が出せねえだろうそうね俺は俺でどっかへ隠れる金を受け取るまでは別々にいた方がいいだろう

と思っていたが途方もねえことやったもんだな一体どうやったんだ<笑>ちょっとねそれより今夜は取引に来たの取引あんたが新聞社首になったのはお偉方や水野たちのことを書きすぎたからなんだってねああこれでその恨み晴らしたくない

どういういことだいこんな結託す悪いもん安田に返すつもりなんかないわ金を取っちまったらあんたにあげるわ<笑>考えたなお前らだけじゃ水野と張り合えねえ肝心の新聞社にもコネがつかないだから俺を抱きこもってわけだもともとこの話に火をつけたのはあんたよ今更やばいからって。

逃げらんないわよお前ら一体どこまで狂ってんだ仲間が一人やられたってのやられたからやり返すのよチンピラの喧嘩じゃねえんだぞチンピラなんだよ旬も私もだからチンピラのやり方やっつけるのよ水野だって大田黒だってなるほどチンピラのやり方か

チンピラがやつらを揺すぶるか国を動かしているおいら方を乗ってくれんのよし乗ろう明日にでも適当なルートを見つけてやる<笑>チンピラが俺にはとうとうできなかったかとは<笑><笑>チンピラのやり方で。

水野さんですね。村木です。年初の代金一億。用意できたでしょうね。<笑>何がおかしいんだよ<笑>あの。何。偽物だとも言いたいのか。

じゃあどうするんだ買うのか買わねえのか、うん、買ってやってみるでは買おう金はいつどこへ持っていけばいいのかあったりかもしやっていいか時間は今日の夕方4時場所は日駅前新車が展示してあるからその前に来な年書は金を受け取ってから郵送してやる

わかったな

が逮捕されたそうだえそれも私文書偽造つまり恐喝のために大田黒の念書を偽造したという容疑なんだどういうことなのよ圧迫だよ奴らの本物の年書は偽物にされちまったんだもうこんなもの紙くず同然だってことだそんな馬鹿な本物は本物じゃないかそんなこと言ったって無駄なんだよもう誰も相手にしてくれないんだここにいる連中だって誰一人みんなみんなグルだってことなんだね

何もかもか初めから分かっていたことだったかもしれないだが今度ばかり俺も何言ってんのよ春はどうなるの春を見殺しにするの春は何も知らずに金を取りに行くわ

やりったんだ。

Good. <sighs>